and his twisted. この大会は、ボルダリングの日本一を決める年に一度の大会になっています。この大会に出場できるのは、前年に行われたジャパンツアー、100人ほどの選手が参加する大会を勝ち抜いた40名の選手と、前年の日本代表20数名を合わせた選手が出場できる大会となっています。まず最初は、VR、ボルダリングの課題を 3D 化して、 視聴者により分かりやすく見せるという技術を2018年の大会から導入することになって2019年のこちらリードの大会になるんですけどもそちらで AR の成績表示っていうのを導入し始めたのがきっかけになりますやっぱり競技の進行だったり成績等だったりその現在の状況っていうのが分かりやすくなった。 とといいう反響をることが多いです2年目のこのボルダリング大会での AR システムの導入ということもあって今回の演出が来年以降今後より観客が会場に来るためのきっかけになるような演出になったらいいなと思って進めました。さささららににその技術を活用して会場に来たお客さんがまたなる、えー 感染体験をしていただけるようなものになっていけたらいいなと思って、その取り組みを考え始めています。一番のポイントとしては、制御のしやすさ。選択肢の多さや拡張性、また導入当時の最高スペックであったことが決め手になりました。新しくフリーディーになることで、カメラから。 これまでとは逆のデータの流れでやることができて作る各プログラムの数が減ったのとあとと安定性も非常に高ままったなと思います今回は被写体まで 60m 以上離れた距離に設置して撮影したんですけどそれでも実用的な価格で使用できたりそんなに離れていても PTG 制御しても実用的な操作感で制御できたことがすごいです。 使いやすいなと感じました本年は新しく導入した骨格検出の技術を用いて AR 表現の効果をさらに高めるオクルージョンと呼ばれる演出を導入しましたこれは通常を CG が実写の上に重ね合わされるのが AR だと思うんですけどその AR の CG の一部を 実写が隠す逆に実写が隠すオクルージョンという演出を導入したことが大きくこだわった点になりますオクルージョン機能のブラッシュアップというものを現在の目標にしていますその後は壁だけではなくクライマー人物もリアルタイムに 3D 化するようなシステムの開発を検討していますこれまで自前で作っていたものが 3D 機能にアップグレードされたように製品発表後ユーザー購入後 アップデートで新しい機能が増えていくようなそういう製品開発そういうサービスの提供に期待したいと思います。